はいえー、コロナ中にできる理学療法士の人がやるべきトップ3話そうと思います。はい、藤時です、えー。まずですね、えー、この話なんでさせていただくのかなんですけれども、間違いなく時代が変わります。えー、やっぱり私の周りの人だったりの話、事業家の方の話聞かせてもらってたりだとか、あとやっぱり弊社のこれまでの。お 経験とか数字とかやっぱり見させてもらってて思うことは何なのかというと、やっぱり今、コロナウイルスがあるので、対面で何か商品だったりサービスを提供する、理学療法もそうですよね、リハビリテーションも今、本当にコロナ渦の中ですね、本当に医療従事者の方で病院で勤めておられる方、本当に昨今のですね日本医を支えていただき、本当にありがとうございます。 なんですけれどもあのー、ポイントは何なのかっていうとやっぱオンラインに切り替えていくしかないんだなっていうことをもう時代そのものがどんどんどんどんシフトしていってるなっていうふうに私思わせてもらっておりますおそらく進むと思いますねこの2月から始まって今で10ヶ月経ちましたけどこの10ヶ月の間でまあオンライン化だったりだとか、えー、いわゆるですね世の中人に会わなくても EC って言われるような まあそんなマーケットだったりだとか、もういろんなものがどんどんどんどん進んだなっていうふうに私個人としても思っております。で弊社の中でもやっぱりいろいろな商品の納品の仕方とかあるんですけど、やっぱオンラインにやっぱりうまくいってる事業っていうのは残ってるなっていう感覚があるわけなんですね。すみません。はいで やるべきことはトップスリーの話に入っていくんですけど、まあ、この話の続き上で、やっぱまずはですねあ、パソコンに慣れていただくことだと思いますね、PT の方で。そういった話では私のおすすめとしては、まず Windows から Mac にパソコンを変えてみるって話を、私は個人的におすすめするかもしれないです。なんでなのかと言いますと、Windows ユーザーが Mac の人に切り替えた時の一番最初のリアクションは、まあ、詐欺だっていうんですね。 なんで詐欺なのかと言いますと結局ですね Mac ってデザインが良くて価格が高いでしょと思うかもしれないですけどただその価格が安い Windows よりも寿命が長いです し, でですし寿命が長いですしパソコンのあとは操作性とかが実は Windows のですね、まあ、何倍もいいんじゃないのかっていうふうに個人的に思ってる部分がありますのでなんで私としてはまずはあの、まあ、パソコンを変えて慣れていくっていうことを まあ、PT の方とかね、ドクターの方とかやっていただくのが、私はいいんじゃないかなと思います。まあ、そういうふうな、まあ、あの、ツールを変化させていく中で、えー、次、スキルの話なんですけど、何なのかって言いますと、間違いなくですね、ウェブ上でやっぱり、その、広告を書くっていうスキルですね、もう、これがどんどんどんどんまた価値が上がったなっていう風に、個人的に思ってるんですね。なぜかというと、対面で、例えば営業とかですよね、向き合って、 お客さんと直接会うことによって何かを販売するということが今ほとんどやっぱできなくなってしまっているご時世になっているのでなんでなおさら必要になってくることが何なのかといいますと要はウェブ上とか人に会わずともものが販売できるっていうふうなそんな状態を作るということができればすごいいいのでウェブ上で広告を書くということをスキルとして身につけておくとすごくいいと思います。これ2つ目ですね はい、で3つ目がこれ何なのかって言ったら Zoom っていくっってことですねズームっていう風なオンラインでの会議の仕方があると思うんですけどそういう風な Zoom を使って、まあ、人とコミュニケーションをとるってこともうこれほとんどの人やられてると思うんですけどでももしやられたことがないのであればこれはちょっと、あのー、今後事業を作っていく上でも。 ズームというものは非常に一つのキーポイントになるんじゃないのかなっていうふうに私は個人的に思うところがすごく多いのでなので、Zoom、を使うってこといこもおすすめですめ、はい、で3つまとめると Mac のパソコンと Web 上との広告を書くスキルとあとズームを使うようになるっていうスキルがあの弊社でも本当に大きくこのまあ1年ですよね変わったなと思うところが多いので。 えー、その辺ちょっっっとと皆さんんやってていいいいただければいいんじゃないかなか思ってますでそうしながら独立開業に必要なスキルっていうものはこの3つのね、えー、今お話しさせてもらったところでこれからすっごいポイントになってくると思うんですね特にコロナ時代ウィズコロナアフターコロナと言われる時代にはもう絶対必要になってくるものなので、えー、今のうちから準備されている方がやっぱりすごくなられるんだろうなっていう風に個人的に思うところであります。はい ではいろいろお話をさせてもらったので、今日独立会議の話じゃなかったんですけど、まあ、時代の変化、コロナウイルスのおかげで、せいで、まあ、非常に大きなものが変わろうとしておりますので、まあ、元に戻るまでは、あおそらく私のだけであと1年ぐらいかかるんじゃないのかなと思っているのは正直なところなので、それまでに、あじゃあその1年間どうやって過ごそうかって考えたときに、この3つに踏襲することは、将来あなたの道を広げられるんじゃないのかなと思いますので、参考にしてください。 では今日、独立会議の話とちょっと違ったんですけど、まあちょっと今の、まあ、あの、世の中の流れ的なことも踏まえ話をさせてもらいました。面白かった方は、いいね、青べ、チャンネル登録よろしくお願いします。YouTube の下に、独立会議のやり方あ、PT の方とか、ドクターの方いっぱい載ってるんで、ぜひ見入れてください。以上です。